はい続いてはここどこカンンファレンスみんなのここどうです、うんえー、今後ここどこで「ココドコ」でどの場所の街巡りをしてほしいか皆さんから情報を募集しました、うんうんえー、皆さん自身が撮影したおすすめスポットの写真か動画も合わせて送ってもらっているので、うんえー、それを見ながら今後のロケ地候補にするかどうかを私たち3人でワイワイ会議を行いますと、はい、では早速、うん、読んでいきたいと思います、うん カレーガムさんから頂きましたありがとうございま す, いますえ七海運営者まかやたんこんばん は, は僕が街巡りしてほしい場所は九段下ですとえー、っと去年のお花見の季節が終わった頃にオタク友達とお寿司を食べに東京に来たついでに行ったのですが時期が少しずれていたのですが、えー、靖国神社や木通り が緑堂<笑>の桜がとても綺麗だったのでおすすめです、うん、有名なスポットらしいです、えー、今年は自粛もあり千代田の桜祭まつりというイベントは中止ですが、うん、綺麗なので機会があれば行ってみてくださいそれでは今日の配信も楽しみにしていますといただきました、うん、あこういうことか、うん、私も靖国神社 の,、うん、あの桜見るのすごい好きで、うん、なんか 桜見に行ったら能、うん、の, の練習をされてるお稽古されてるそうーシーンも見られたりと か, なんかすごくねいろんなことが見れる場所で、うん、それでいて清らかでなんかすごい素敵なんだよ、ねうんうん、実際見たことないかもしれない。 こうやってあれね脇に咲くんだね。ねだってね き, れきれいに、ね、水面に映り出るんですよね。これが ね,、うん、ねどうだろう行けたらいいですけど。普段した楽しそう、ね、検討してみます。うんはい。